ビヨンド動画ディレクターのクレメアです今回のテーマは体験版で10秒動画を1本作ろうまずは事前準備について今回はこちらの動画を一緒に作っていきますビジネスアニメ制作ならまるまるスタジオ興味がある方はお気軽にお問い合わせください 制制作作時間のの目安はは約30分。テーーマはアニメーション動画制作会社の PR です。まずは事前準備としてパソコンを準備し Beyond 体験版に登録するところまで終わらせておいてくださいまだ登録がお済みでない方は動画の概要欄に Beyond 公式のリンクを貼っておきますのでそちらからページを開きフリートライアルボタンからご登録ください 今回解説してくれるのは動画制作未経験の30代主婦から月10万円稼ぐビヨンド動画クリエイターになり今も一緒に仕事をしているハラミさんです今回はこの動画を作ったハラミさんに作り方の解説と作る時のポイントについて解説してもらいますそれではハラミさんよろしくお願いしますこんにちはビヨンド動画クリエイターのハラミです私はビヨンドを始める前は子育てをしながらイラストの仕事をしていましたとてもやりがいはあり大好きな仕事だったのですが子供が寝た後しか作業時間が確保できず 思うように稼げていませんでした。そんなとき出会ったのがビヨンド。動画制作は全くの未経験でしたが、今では以前と作業する時間は変わらないのに、月に10万円を稼げるクリエイターになることができました。主に企業の PR 動画を担当し、このような動画を作ってきました。今回の動画は、これからビヨンドを始めたいなと思っている人向けの10秒動画のチュートリアルです。制作時間約30分とちょっぴり長丁場になりますが、ぜひ一緒に作っていきましょう。 それでは制作を始めます。まず、新しく動画を作成するためには、Beyond のページの一番右上にあるクリエイトアビデオをクリックします。クリックするとスタイルを選択するページになります。ここでどのスタイルを選んでも、はじめの1シート目のサンプルが違うだけで、使える機能や素材が変わってくるということはありません。どれか一つ選んで先に進んでみましょう。これで新しい動画ファイルが作成されました。 1シート目のサンプルは使わないので、右クリックでデリートか、デリートキーを押して削除しましょう。さて、いきなりですが、ここで問題です。Beyond で動画を作るとき、1番にすることは何でしょうか ?1、キャラクターを作る。2、動画で使う色を決める。3、絵コンテを作る。正解は、2の、動画で使う色を決めるでした。 ビヨンドで動画を作るときは必ず初めに色を決めてから制作を進めています。最初に色を決める理由は先に色を決めないと全体のバランスが悪くなってしまうからです。例えば一つの動画の中にこのような画像とこのような画像があったとします。全然違うイメージの色を使ってしまうと全体のバランスが悪くなりダサく見えたり浮いた感じになってしまいます。このようなことを防ぐためにも初めに色を決めましょう。 今回の動画ではこちらの色を使います。このシャープから始まる6桁の英数字はカラーコードといって色を指定する番号のことです。例えば白はシャープ FFFFFF、黒はシャープ0000 0 0です。この6桁の英数字を入力することで全く同じ色を設定することができるのでめちゃくちゃ便利ですよね。サンプル動画に使用したカラーコードは 概要欄にも書いておきますので、ぜひコピペして使ってください。さて、使用する色が決まったので、色の設定をしていきます。色を設定するときは、右上のこの白い四角の部分をクリックすると、色の設定ボックスが開きます。ビヨンドで色を変更する方法はいくつかあるのですが、私の場合、だいたいカラーコードが8割、カラーチャートが1割、スポイトが1割、ぐらいの割合で使っています。今回は一番使う頻度が高い、 カラーコードを使っていきましょう。最初に決めたカラーコードを、ここのシャープの後ろに入力すると、色が変わります。設定した色は、色が表示されている四角いところを右クリックして、Add Quick Access を選択し、登録しましょう。クイックアク Access に登録しておかないと、動画内に使用している色以外は履歴が残らないので、あれ初めに決めた色はどんなだっけと、使いたい時にすぐ使うことができません。そうなると、 カラーコードをもう一度入れて色を設定したり、それならまだ良いのですが、私みたいにめんどくさがりな人間だと、カラーチャートから似たような色でごまかしちゃおうかなと、悪魔のささやきに耳を貸してしまうと、色のバランスが崩れてしまい、はじめに色を決めた意味がなくなってしまいます。クイックアクセスは色だけでなく、キャラクターやエフェクトでも使えて、作業時間短縮にもなるので覚えておきましょう。次にキャラクターを作ってみましょう。ビヨンドにはビジネスフレンドリー、 ホワイトボードアニメーション、コンテンポラリーの3つのスタイルがあり、既存のキャラクターが合計で1558個収録されています。そして、ビヨンドにはオリジナルキャラクターを作る機能があるので、例えば、こんな感じに自分の好みのキャラを作ることができます。今回は PR 動画で登場することが多い30代男性会社員、30代女性会社員の2つのキャラを作成していきましょう。 キャラクターを作るには、左上の左から2番目の人型のアイコンをクリック。人型のアイコンにプラスマークがついている Create New Character をクリックします。すると、動画を保存するか聞かれるので Save and Go をクリックして先に進みましょう。キャラクターを作成するときは、まずはじめにスタイルを選択します。今回は真ん中のビジネスフレンドリーで作ります。ちなみにコンテンポラリーのオリジナルキャラクターは、 体験版では作ることができません。まずは男性キャラクターを作るので、左側の男性のシルエットをクリックします。ビジネスフレンドリーのキャラには、ボディタイプが5パターンあり、細身からがっしり系、子供まで作ることができます。このビジネスフレンドリーでは、キャラクターの細かい特徴まで設定できるので、社長はアニメーションに登場させたいです、などの希望にも応えることができます。こちらがキャラ作成のページです。顔。 洋服、ズボン、靴、小物を設定できます。まずは顔から作っていきましょう。フェイスから輪郭と肌の色を設定します。輪郭はこれにしましょう。続いて、色はここの四角をクリックすると変更することができます。カラーコードで色を設定できるので、肌はシャープ f c e 2 c 4にしましょう。 続いて髪型です。髪型もバラエティ豊富な種類があるのですが、今回はおとなしめなこの髪型にしていきましょう。こんな感じで、口、目、眉毛、鼻も設定していきます。 メガネをかけたいので、一番下のアイウェアからメガネを選択。色をシャープ三三三三三三に変更します。続いて洋服です。いろんなパターンがあるのですが、会社員なのでスーツを選びました。こちらはスーツとネクタイの色を変えることができるので、それぞれカラーコードを入力し。し シャープ 3161AD ネクタイはシャープ F7CC60 を設定していきましょう次にズボンと靴はこのままで OK なのでズボンの色だけをシャープ33333に変更しますこれで完成です 右上のオレンジのセーブをクリックし、編集画面に戻りましょう。続いて女性キャラクターを作ります。先ほどと同じように、人型のアイコンにプラスマークがついている、Create New Character をクリック。ビジネスフレンドリーを選んで、右側の女性のシルエットをクリック。女性キャラにもボディタイプが5パターンあるので、 今回は男性キャラと合わせて、左端のタイプを選択します。輪郭は初期設定のままで使うので、肌の色を男性キャラと同じ、シャープ、f, c, e, 2, c, 4に設定します。髪型はおとなしめ。 デ リ, リップの色はこのピンクにしましょう。続いて目はこれを選んでいきます。今回選んだ目には3種類色を選べるのですが左は目の色。 真ん中は二重の線の色右はまつげの色です耳はピアス付きのものにして次に洋服を選びますスーツは。 シャープ 3161AD。中のシャツはシャープ FFFFF にします。次にパンツを選びます。色は爽やかに白にしましょう。パリッとした印象にしたいので、 ヒールを選んで、色はスーツと同じ、シャープ三3 1 6 1 a d にまとめましょう。これで女性キャラも完成です。セーブを押して編集画面に戻りましょう。キャラの名前を付けるのをうっかり忘れてしまったので、ここからリーネームをクリックして名前を変更しておきましょう。今回、男性キャラと女性キャラを 同じタイプの色でまとめることを意識してみました。色をまとめたことによって、こんな感じで統一感が出てきます。ちなみに、このように色をまとめないと、こんな感じになります。どうでしょうか統一感なく、キャラが浮いてしまいます。キャラ作成の時も、初めに決めた色から浮かないよう、同じタイプの色でまとめましょう。さて、続いて、音声を入れていきましょう。Beyond は、英語や中国語や日本語など、様々な国の言語で、 機械音声を使うことができます。機械音声の入力方法は、左上の一番右の音符のアイコンをクリック、マイクのアイコンのプラス部分をクリックし、テキスト2スピーチをクリックすると、機械音声の入力ボックスが開きます。日本語の機械音声を入れるには、ボックスの下の English と書いてある右の三角をクリックし、 ジャパニーズを選んでください。日本語は女性の声が3パターン。男性の声が2パターンありますが、今回はフィーメール、ミサキを選択します。次にボックスに文章を入力し、真ん中の赤いロボットの顔のボタンを押します。 これで機械音声の設定完了です。機械音声は時々イントネーションがおかしいものもあるので、再生ボタンを押して確認してみましょう。イントネーションを調整したいときは、ひらがなやカタカナ、英語などを試してみるのもありです。ちなみに、台本の文章全てを入力してしまうと、アニメーションと音声のタイミングを合わせるのが難しくなるので、一行、または一段落ごとの入力がおすすめです。 残りの機械音声も入れていきましょう。二つ目からは設定をそのまま使いたいのでコピペしましょう。複製された音声を右クリックし、セッティングから文章を変更します。これで機械音声の設定が完了です。色、キャラクター、機械音声の設定が終わったので、次はアニメーションを作っていきましょう。ビヨンドでは、 アニメを作成する方法が白紙の状態から作るとテンプレートを利用して作るの2パターンあります。今回は最初のシーンをテンプレを使って作っていきます。テンプレートとはあらかじめビヨンドに収録されているお手本です。ビヨンドには1972点ものテンプレが収録されているのでオリジナルキャラと入れ替えたり背景の色を変えたり自由に編集することで 簡単にアニメを作ることができます。では、テンプレを使ってみましょう。まず、シートのところで、プラスマークをクリックし、Choose Template をクリック。すると、カテゴリー別にテンプレが出てくるので、一つ一つ見ながら直感で選ぶこともできます。パソコンを使ったシーンでテンプレを使いたいので、検索窓に、パソコンと入力します。 パソコン関係のテンプレがたくさん出てきましたね。今回は左から4つ目のテンプレを使っています。使うテンプレが決まったらクリック。編集画面に反映されます。次に人物をオリジナルキャラに入れ替えます。画像の入れ替えはリプレイスという機能を使います。まず、 女性キャラから入れ替えてみましょう。左側の人物を選択し、右2段目、左端のリプレイスボタンをクリック。そして、左2段目、左から2番目のキャラクター設定のボックスを表示。ファイルマークのところにオリジナルキャラが保存されているので、女性キャラをクリック。これでキャラが入れ替わりました。続いて、 右側の人物もオリジナルキャラに入れ替えましょう。背景の色を初めに決めた青にしたいので、右上のカラー設定をクリックし、クイックアクセスから変更しましょう。今、男性キャラが女性の方を向いていますが、正面を向いてもらいたいので、 男性キャラを選択し、右上、左から3番目の顔のアイコンのエクスプレッションをクリック。ここでは表情と顔の向きを変更できます。ディレクションが現在レフトになっているのでフェイスカメラに変更。男性が正面を向いてくれましたね。さて続いて、パソコンの画面にビジネスアニメ制作ならとテキストを表示させるために、 パソコンの中に入れ込まれている画像と色を変えていきましょう。ビヨンドには画像の中に画像を入れ込むことができるマスク機能というものがあります。今画面中央に表示されているパソコンはマスク機能を使って画像が入れ込まれています。マスク機能を使うとオンラインミーティング、吹き出しなどこんな表現ができるようになります。今回は マスク機能を使い画像を入れ込まないのですが、テンプレを利用した場合、はじめからマスク機能が使われていることがあるので、初期設定の画像を消していきましょう。右2段目、左から2つ目のリプレイスの隣にある四角と丸が重なっているマークのボタンを押します。すると、マスク機能の設定ボックスが開くので、現在表示されている画像を右上の Remove を押して削除します続いて、パソコンの色を設定していきますパソコンを選択すると、右上に3つの色が表示されています画面部分と枠の部分を、クイックアクセスから白を選んで変更しましょう続いて、テキストを入力します今回は、パソコンの画面部分に、ビジネス始め制作なら、まるまるスタジオという文字を表示させます まず、左上、右から2番目の T のボタンをクリックします。すると、テキストの設定ボックスにいろんなデザインが表示されます。今回はシンプルにテキストだけを入力したいので、左上の画像をクリックします。アッティアタイトルというテキストがそのまま画面内に表示されるので、テキストを選択して Delete キーで削除します。それから、 ビジネスアニメ制作ならと打ち込みましょう。続いて、フォントサイズの変更です。まず、右2段目の左から2番目の A のボタンをクリック。テキストの設定ボックスが開くので、上から2段目のサイズからフォントサイズを変更します。今回はビジネスアニメ制作を28、 ならを18に設定します。す。続いて、文字の色の色変更ですビジネスアニメ制作を選択し A のボタンの隣のカラーをクリックはじめにクイックアクセスに保存したピンクに変更します。 ビヨンドにはあらかじめ収録されている画像がたくさんあるのですが、この画像のことをプロップと言います。ちなみにプロップは英語で小道具という意味だそうです。左2段目の上左から3番目の椅子のマークのボタンをクリックすると収録されているプロップが表示されます。プロップは細かい部分まで表現されているビジネスフレンドリー白黒のホワイトアニメーション、フラットデザインのコンテンポラリーと 三つのカテゴリーに分かれているので全体から使いたい画像を選んでもいいのですが今回は検索バーからスターもしくは星と入れましょうビヨンドでは一部日本語対応をしています一番右のコンテンポラリーを選択その中からこのキラキラスパークルを選びます画像をクリックすると画面に反映されました続いてプロップのサイズを調整していきます画像の調整方法は 縦横比を固定して変形。縦横比、関係なく自由に変形。の2パターンがあります。今回は、キラキラの幅を細くしていきたいので、キラキラをクリックし、シフトキーを押しながらサイズを変えていきます。ちなみに、縦横比を固定したままサイズを変える場合は、シフトキーを押さないで画像のサイズを変更してください。続いて、キラキラの色を変えていきます。 先ほどパソコンの色を変えた時と同じようにカラー設定をクリックし、はじめにクイックアクセスに保存した黄色に変更します。今回の画像のように右上にカラー設定が表示されるものは色の変更ができますが、中には色の変更ができないプロップもあるのでいろいろ試してみてください。色とサイズが決まったらコピーペーストを押して複製。 向きを反転させたい場合は画像を選択し右クリックしてミラーをクリックパソコン画面の四隅に置いてバランスを整えます次はカメラ機能を使いますカメラ機能とはアップから全体を映す全体からズームするなど本物のカメラで撮影しているような動きをつけることができる機能です今回はカメラ機能を使って文字のみの状態からパソコン画面が映るように ズームアウトさせる動きをつけていきましょう。カメラ機能を使うときに人物が被ってしまうので今作ったシートをコピー。1枚目のシートの人物を削除します。続いて右上にあるカメラのボタンを押します。すると濃いオレンジの枠が現れます。この濃いオレンジが最初にカメラが映すシーンです。枠を はじめに画面に映したい部分に合わせます。次に、アッツカメラムーブメントをクリックすると、薄いオレンジ色の枠が現れます。この薄いオレンジの枠は、最終的にカメラが映すシーンです。今回は、アップにした部分から、カメラがズームアウトして、画面全体が映るように設定していきます。続いて、モーションパスを使って、ビジネスアニメ制作ならを、 パソコンの上に動かして、下に空間を作って、まるスタジオと表示させていきましょう。モーションパスとは、キャラクターや文字、プロップを画面内で移動させたり、大きくしたり、小さくしたりすることができる機能です。モーションパスの設定方法ですが、まず、右上の4連の丸のマークのボタンを押します。すると、モーションパスの設定ボックスが開きます。初期設定は、モーションパスが設定されていないので、ノンとなっていますが、 ここをクリックするといっぱい矢印が出てきます。この矢印は画像の動きを表しています。今回はテキストを上に動かしていきたいので、上向きの矢印のモーションパスを選択します。すると元のテキストから薄く表示されているテキストに向かって矢印が伸びるので、動かしたい位置に調整して設定完了です。そして〇〇スタジオをパソコンの画面の下寄りの部分に置きます。 続いて、シーントランジションとは動画が始まるとき画面が切り替わるときのアニメーションなのですがこの部分に場面切り替えが入っていると不自然なのでテンンンプレ初期設定のシーントランジションを削除します。このままだとビジネスアニメ制作ならとまるスタジオが同時に表示されてしまうのでタイムライン上でアニメーションのタイミングを調整していきます。 いよいよ最後のシーートになりました。ゴール直前ですね。3枚目のシートは背景を変えてみましょうビヨンドには模様や背景など589種類の背景が収録されていて目的によって使い分けることができますでは早速背景を選んでみましょう背景は右上の画像マークのボタンをクリックすると収録されている背景が表示されます いっぱいあって迷っちゃいますが今回はバブルを選んでみましたこの背景にはバブルがふわふわしたような動きをするアニメーションがついていますクイックアクセスから1シート目と2シート目と同じ水色を選択しましょう最後のシーンはテキストがなくても表現できますが視聴者の方々が動画を見るとき音声がなくても理解してもらえるように 大事な部分にはテロップを入れていきます。このシーンの場合、背景の上にそのまま文字を表示させると読みにくくなってしまうので、テキストの下に白いボックスを置いてみましょう。白いボックスは、プロップの検索窓に、レクタングルと入力し、出てきたコンテンポラリーの長方形を選択します。そして、その長方形の色を変更し、 サイズをシフトキーを押しながら調整テキストの下に置きます次にキャラに動きをつけていきますまずキャラを選択し「棒人間」のボタンの「アクション」をクリック女性キャラに電話を持たせたいので検索バーに「 ポンと入れて動きを選びます。顔が無表情なので、右上、左から3番目の顔のアイコンのエクスプレッションをクリック。ハッピーを選択します。続いて、男性キャラにはパソコンを持たせたいので、検索バーに PC またはパソコンと入れて動きを選びます。男性キャラが女性の方を向いているので、右上、左から3番目の顔のアイコンのエクスプレッションをクリック。 ディレクションでフェイスカメラをクリックし正面を向いてもらいましょう続いてエフェクトを設定します文字画像キャラクターが画面に表示されたり画面から消えていくようなアニメーションをつける場合には右矢印が箱に向かっているエンターエフェクトと右矢印が箱から出ているエグジットエフェクトがあります。 今回は各キャラのエフェクトにサイドアップを追加しワンテンポ遅れて表示させるためにタイムライン上で位置を調整しますちなみにタイムラインとは画面の一番下の部分でシートごとに各シートの再生時間や画像、テキスト、音声、BGM のタイミングを編集することができます各シートの下にある白抜きの長方形は画像、キャラクター、テキストが表示されるタイミング 再生時間を表していますこの緑のバーは画像やキャラクターが出現するアニメーションの表示されるスピードを設定することができます。この青いバーはモーションパスを使ったときに画像が移動する時間やタイミングを設定できます。さて、いよいよ最後のシーンです。最後のシーンではロゴを表示させます。 ロゴにはふんわり出てきて欲しかったので、エンターエフェクトのフェードを設定しました。ここまででアニメーションの制作は完了です。完成まであと少し。最後の仕上げ、BGM を設定していきましょう。BGM は左上の音符のマークのボタンをクリックすると、BGM 設定のボックスが開きます。その中からイメージに合う BGM を選んでクリックすると、動画に挿入されます。 初期設定のままだと BGM の音声がすごく大きいのでタイムライン上の BGM を右クリックしセッティングからボリュームを調整しましょうだいたい 20% から 30% くらいがちょうどいいかなと思います最後にプレビューを押して完成した動画を確認してみてください最後までお付き合いいただきありがとうございましたお疲れ様です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 動画制作お疲れ様でした。いかがでしたでしょうか初めての動画制作なので、戸惑ったり、大変な部分もあったかと思いますが、まずは一本作れた自分を褒めてあげましょう。これからどんどん作品を作っていけば、制作時間も短くなり、表現の幅も広がっていきます。はじめは気になる動画の模写から始め、とにかく真似をして、たくさん動画を作ってみてください。もし、チュートリアルでわからないところがあったら、ぜひコメント欄で教えていただければと思います。こちらの公式 LINE では、私が動画制作未経験、全くの初心者から、3ヶ月で企業案件動画を受注した方法や、副業のビヨンド動画制作で月10万円稼ぐ方法を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 今回の特典パートは3つです1つ目体験版で作った動画どうなるのかについておそらく見ていただいている方の多くは体験版を使っていて今作った動画は無料期間が過ぎたらどうなるのかと気になっているのではないでしょうか皆さんご安心ください体験版で作った動画は18ヶ月クラウド上に保存されていますそのためその間に課金すればそのままデータを引き継ぐことができます自分でなどについてはこちらの動画で解説していますので参考にしていただければと思います2つ目ビヨンド の割引クーポンについて Beyond には割引クーポンがありますが今回私が Beyond に直接交渉し発行してもらいましたクレベア10こちらのクーポンコードを使うと全プランで 10% オフとなります契約時にコードを入力するだけで使えて新規契約だけでなく更新時にも使えますこれから Beyond に課金する予定の人はぜひご活用ください3つ目配色について私が動画クリエイターに必ずおすすめするのがこちらの配色デザインの本です自分はセンスないから色を決めるのが不安と 心, 配な方はご安心くださいこの配色デザインの本が1冊あればデザイン初心者の方でも 見本を真似するだけでいい感じの配色を再現することができます書籍内にはカラーコードも記載してあるのでそれを打ち込むだけで再現可能です概要欄にリンクが貼ってありますので興味がある方は参考にしてみてください今回の話はこれで以上ですここまでご視聴いただきまして誠にありがとうございましたもしこの動画が少しでもためになったと思ってくれた方はコメント欄に感想やいいねをよろしくお願いしますそれではまた次回の動画かツイッターか LINE でお会いしましょう